Ready? なぜここでお休み中になろうとしているかというとこれからお父ちゃんを歌います歌うチャンネルの時間 ゃんんちちゃゃゃはははいいお、じゃんくんも来たねしう実は今研いでいたので写真機を取り出しましたが終わってました。 詰め時だよね、うん爪とき使ってたよ、ね、どうもありがと う, んうしそしてジャン君はトイレ大丈夫かなうんそんなに頻繁には行ってないか普通にちゃんとトイレおしっこ出てる今そう結構な太さで出てましたよしよかったジャン君おしっこいっぱい出てきた、ね、砂かけて砂かけ、ね、砂砂砂<笑> ポンんんちゃんの真似しちちゃゃだよ<笑>じゃんくんじゃ ん, く ん, じゃ ん, くんば最近二人ともここさけがトイレの砂をかけないからジャンんまでかけなくなっちゃったよ。 でちゃんとね、うんちした、そんながってたよあれ<笑>休憩所にしている<笑>ちょっとなんか、ぽんちゃんにはいいのかないい、うん、ぐらいの高さなんだ ね, な ん, だねなんか微妙な高さのところに乗るよねぽんちゃんちょっとだけ、あの何上半身がちょっと高いのが好きなんだね、ぽんちゃんねぽんちゃんよかったねぽんちゃんちょうどいいのがあったね ちょっと寒くなると、トイレに行くね。部屋はなるべく温めないとね。難しいんだよね。あそこ開けとくと、風が通ってさ涼しいんだけど、やっぱりちょっと閉めとこうかな。暑いよね。暑い時と寒い時とあるね。